や災害派遣などの任務の方から阿波踊りの練習に励んでまいりました踊りなりものいずれも未熟ではありますが本日は精一杯北町阿波踊りを盛り上げていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします I'm sorry. ま、いりましたのは。